怒られたり悪いねボタンがついたからテンション下げていかないと 緊, 緊張するやばいなごめんなさいそしてもう一つ謝らないといけないことがあります、えー、釣り動画ですえ釣りっていうのはあのこれ一気に開封すると思いきやですねえっ、ー、とパート1とパート2に分けてあの動画をあげるんですだからあのまずですね先に イエローサウマリンの方を開けて、えー、その後に、えー、なんだっけあのアメニティドリームのあの福袋を開けたいと思いますはい一気に2つの動画を上げるってなるとやっぱり動画のアップロードに時間かかっちゃうので今回分けて出したいと思います一気に2つ開けると思った人はごめんなさいつってしまいましたサムネでということでイエローサウマリンの動画開けていきたいと思いますこの 福袋2つとも値段は1万円です、えー、イエロサバリンの方はなんと1万円なのに中身は1万8000円の価値があるということで、えー、こちら2つとも東京の秋葉原で買ってきました大阪とか、えー、他の広島とか関西圏で買ったと思った人はごめんなさい今から開けていきたいと思います、えー、本当はハレルヤの方ハレルヤさんの方であの福袋開けたいと思ったんですが あの正直なことを言いますあの気分を害した方はすみませんハレルヤのあのグッズみたいなあのものが正直言って欲しくないんです私初めてマジック・ザ・ギョザリングの福袋を開けた時はハレルヤさんで購入しましたそこで僕はどんなすごいパックが入ってるのがだろうそしてどんなシングルパックが入ってるだろうと思いきやなんかハレルヤのあのなんかケースだったり正直言って欲しくないものがたくさんありましただから イエローサーマリンと、えー、アメリティードリームで買うことにしましたじゃあイエロー サ, ーサーマリンいきますこの謎の黒い箱が出てきましたこれがまず気になるところですが分かりやすいところからいきたいと思いますはいああンリカプレイ リ, リースこれ2200円ぐらいの価値がありますねで次おおえイコリアワンボックス 正直言って好きなパックではないんですけどもこれは嬉しいですね、えー、これはもう1万8000円ぐらい1万円はもうこれ1万円以上しますねもうすでに価値がすごいなじゃあ今度この怪しい怪しい箱が気になるところですねこれによってあのこの福袋の価値が左右されるそんな気がしますじゃあちょっと実況のような形になるんですけど開けます中には何が入っているのか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 ッストッパーついてるのえっ全理科のボックストッパーってものすごい価値あるよえイコール1 2 3 4 5 6 7 3 4 2 2これでも2700円あこれめちゃくちゃいい内容ですねでこれスリーブ誰だっけお前あーでもまあスリーブだからまあ1000円の価値はあるとでそしてえっと3えっと 1234567342700円そして、えー、2200円だから4900円でこれでもう1万円超えるからだいぶペイしてますねイエローサブマリンの福袋いいですねあの 変ななこのランダム感がない、えー、なんかこうシングルカードとか入ってないので非常にあの外れのないがっかりしにくい、ね、ドラゴンズメイジとか変なパックだったり昔のなんか開けたいけど開けるのがもったいないみたいな古いパックが入ってたらどうしようかと思っていたんですけどこれは非常に、えー、素晴らしいですねスタンダードの環境、えー、パイオニアで使えるので非常にありがたいですそしてこのボックスの、えー、突破この中身これによってこの価値が 1万円以上 こ, のひこれ1つだけで1万円以上になる可能性がありますねということでイエローサウンマリンの福袋1万円非常に価値あるものでしたもうこれだけでこれだけを転売しても全然ペイできるかと思います以上、えー、イエローサウンマリン福袋1万円でした